平ラの仕様、最新インタビューで見えた、金プリ卒業の付加費、5.23 以降に浮上する、家族と名古屋。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。4月24日発売の、月間、ザテレビジョン首都圏版、角川は、発売前から多くのキングプリンスのファンの間で注目を集めていた。 5人でテレビ誌の表紙を飾るのはこれでラストと告知されていたからだ。金プリは5月22日をもって、平野紫陽さん、26、岸優太さん、27、神宮寺優太、26の3人が脱退。ジャニーズ事務所からも退所します。岸の宮城退所。一方で、脱退翌日の5月23日は金プリデビュー5周年の記念日でもある。そのため各媒体では、 これまでの5年間や今後の5年にちなんだ質問がされていましたね。女性史ライター。今回のテレビジョンでもキンプリのメンバーはそれぞれがデビューからの5年間やデビュー当時の自分と今後の自分にメッセージを送るならという質問に回答。全体的にファンへの感謝の気持ちを強く感じさせるコメントで溢れていた。美しくどこか意味深な5人のカットもあり、ぜひ詳細は テレビジョンをチェックしてほしいですが、脱退する平野さんもパン屋の感謝を語っていました。一方で、未来に関する話をする際には、改めて強いチャレンジャー精神を感じさせるコメントをしていましたね。全道、平野は、未来について、一度の人生、楽しく充実させて、自分のやりたいことができている理想の人生を、発信でも悔いはないって人生にしたい。と、熱弁。同時に、 ファンも含めて多くの出会いに恵まれたことに触れて、今後もたくさんのいい出会いがありますように、一つ一つの出会いを大切にしていきたいですと、感謝の言葉で締めていた。韓国とアメリカに次ぐ、第三の可能性、前室の女性シライターが言う。キンプリは、メンバー間の中そのものは良好ではありましたが、平野さんたちの意志が固く、分裂という結果になったことを、残留する長瀬連さん、24。 脱退発表当時にラジオ、長瀬角のラジオガーデン、文化放送で明かしていました。今回の、圧信でも悔いはないという平野さんのポリシーからも、本当に、一切の妥協をせずに生きていきたい、という強い思いが伺える。それだけに、今回のキンプリからの卒業は致し方なかったことなのかもしれませんね。そんな平野だが、脱退後の具体的な方針は明らかにしていない。芸能プロ関係者は話す。 5月22日までは金プリの一員であって、先の話をするのがファン、そしてメンバーに対して礼を書くことになる、という考えがあると言いますね。だから一切口にしていないと。ただ、周囲からは、韓国やアメリカなど海外で活躍することを目標にしている、と囁かれています。これに加えて、第3の可能性も浮上しつつあるようです。まず、噂になっている、韓国の事務所というのは、BTS。 ENHYPEN、ジャスティン・ビーバー、29、アリアナ・グランデ、29、など、世界的アーティストが所属する韓国の大手芸能プロダクション、HYBE のこと。日本からも、2022年12月に女優の平手ゆりな、21、が移籍している。今後を考えると東京に住むメリットはなし。一方で、HYBE はユニバーサルミュージックグループ、UMG と、 アメリカを拠点とするガールズグループを立ち上げる計画を2021年11月に発表しているが、ユニバーサルミュージックはキンプリが契約をしているレコード会社でもある。ユニバーサルミュージックがジャニーズを差し置いて、平野さんたちと再び手を取り合って仕事をする、というのは常識的に考えづらい。そのため、HYBE は違うのではないか、とも考えられていますね。他方で、元キンプリメンバーの岩橋元気さん、 26は3月18日にロサンゼルスに本拠地を置く360とエージェント契約を交わしたことを発表していましたがそこに合流するのではという声もあります岩橋さんのアメリカ人マネージャーが平野さん岸さん神宮寺さんに接触したという報道もありましたよねそしてこれらに加えて浮上しているのが名古屋拠点説です前室の芸能プロ関係者平野は 吉友県名古屋市出身であることは多くのファンから知られているが、現地に住む家族との関係は非常に良好。実家へは時間がある時に帰っているよ。家族には会える時に会っておこうって思うから。と、4月7日発売の、ウィンクアップ、ワニブックスで語っていたこともある。3月4、日に愛知県岡崎市で行われたグルメイベント。 キッチンカーフェスティバルに平野が両親や3歳になる妹と家族のルミで参加していたことが4月11日発売の週刊女性主婦と生活者でも報じられている。また平野の実定である平野理休士24はアパレルブランド RKSRICKY リクスリッキーのプロデューサーをしておりリク名義でアーティスト活動もしているがキッチンカーフェスティバルでは 平野上がり休止の楽屋テントを訪れていたことも、週刊女性に報じられていた。現実問題として、ジャニーズ事務所を脱退した以上、平野さんが東京のキー局のテレビ出演するのは難しくなります。そして、やめ、ジャニーのパターンで言うと、公式ファンクラブを作って、ライブやファンイベントで全国を巡るイベント活動などを行いますよね。そうした全国ツアーを行ったり、また海外に活動の幅を広げる場合も、 わざわざ東京に住む必要性はありません。名古屋は日本の真ん中。新幹線に乗ればすぐに移動できるし、愛知県には国際空港もある。人口が多く、マスコミの目も厳しい東京よりも、地元の名古屋の方が住みやすいのではないでしょうか。東京にいる必要性は高くなく、だったら大切な家族がいて、実家もある名古屋を拠点に個人活動をするのでは、という話もされていますね。全道。 5月22日で金プリを飛び出す平や無限の可能性を秘める彼は、どんなリスタートを見せるのだろうか。世界一の王子様、平野をシンデレラガール2023で見せた、眩しすぎる笑顔。5年前に比べて、よりオーラが増している。